2で 今のエンディングは「使いあった理想と違うな」<音楽>「どっか行ってそう願っていた僕じゃない誰かをいて。る」「痛くもないのに避けてしまうんだ」「また繰り返すなって」 失敗しないいと思っていたなのになんでどうしていなくなっちゃったの僕一人じゃ重くて溶かしたい人だ。としょうがないごく惨んでいた代わりなんていないけど止まれないんだよ僕一人で泣いて泣いたって生きて